きょうはね、上野グリーンクラブで開催されてます、春に来ています、うん、最近、コンビ活動中の新藤さん、つぶつぶ、つぶつぶの、でも手も握ったことがないっていう、仲良くやってますんで、<笑>はい、上野では東京都美術館で国分展が開催されてまして、18日までですね。でで前期期と後期があるんで 十三、十四の月曜、火曜がお休みになりますんで、うん、こちらの立春盆祭大一も、おと、一緒にお休みになるということなんで。そ う, でね、そうなんですねえ。あの、ご注意ください。はい、一応十八日までやってるということですね。はい、今日のお、お目当ては。お目当て。今日は御用町を買いに行きました。<笑>いはい、御用町とね、ちっちゃいなんか、ものがあればと思っております。私はあの、平松さんのところに。まあ、そうですね。もうすでに予約してあるのがあって、それだけ買って帰ろう。 <笑>ってちょっとまああの皆さんのねいい盆栽がたくさんあるんでご紹介をしてですね、うんえー、こんないいのあるよっていうちょっと紹介に徹しようかなと、はい、私もいいんですかどうこうしてああぜひよろしく、ね、あ, ありがとうございます、はい<笑>はい、ではいではではもう九時ですからあもうオープンしてますねはいはい中、はいはい、入っていきましょうはい左右さんとサイボンサさんと先週、えっと、のボンサさんあと小春園 あそうですね、っと小林先生はですね、まあ、当然生徒さんからずっと先生えチャンになられてえプロの方でなるほどもうやられてるっていう超目利きのすごく小林先生だったんですけど心優しいんです<笑><笑>心がもすごく優しいでも先生厳しかったから私成長できたんですね、えー、ファン生徒を信用してる先生で、はい、大好きな先生です 太陽さんのとツンジェイさんのが一緒になっていることころですねツンジェさんのは一つだけ乗っかってあ、<笑>それそう、えーそでえー、結構もう梅薬済みありますよね梅薬がここが一番すごい<笑>梅薬ですもん ね, <笑>がここが<笑>もんね下も全部です、えーえー、これもいいですよねあこれ、あこれねこれ置いてあったやつださすがこれすごいですよね、えー、そうですね<笑> い、うんまあ、これは腕のある人でこの心拍はもうすごいです。 こ れ, れ、これはあの値段聞かない、値段を聞かな い, かないやつ、はい<笑>えーいや大。大きさがいいですよねまたね。綺麗ですよね。の山の木で す, 山の木です、ね。この辺の芸が面白いですよね。木村さんどうですか。いやいやいやいやいやそんなそんなそんなそんな。 なるほど1ヶ月の給料では買えないや畑で。畑です ただ、鉢の中で年数たってるから、だから、畑で作って出てくるとすぐ分かんないね、鉢の中でうんとほら、寝てる木を買うように、出 な, ないと柔らかくなるから、古、まあね、さはね、なんかありますよね、はいまあ、こういうのも正直に全部教えていただい本音を教えてやらないと、お客さんは、ね、そ, うそういうので信用してもらえるから。はいはい <笑>あの僕はおすすめが1個あるんですけど、うんええ、これ先日動画で作ったやつなんですけどああまだね動画してないですけどこれカンタさんがあれがな、ね、かけたんですけど、えー、ちょっとお店いっぱいあるん で, で回りましょうちょっと回りましょう か, ょりょうか、うん、ありがとうございますゆっくり回ってありがとうございましたありがとうございますはいあ外へ、はい、えーっこちら木山成功園さんですねはい、はい、えっ、ー、と四国の 方, の, 方の方だと思いますい、うん、はい、はい、え ー, ネゲーのねあー お前を、らしいですよね、三枚じゃね。古くてね、発祥がいい。四国のやつは本当発祥がいいんで。あ、ま、ね、あ、そういうと、ね、あの、東北もいいですけどね<笑>東いい。東北もいいですけど。もちろん、いいです、ね。これすごい、これ何、これすごい、何、えーね。これはこうやって削っていくと、ですかね、こう す,、ねえー、すごい。あ、これがいいですね、この板焼きが。 来そうなねえ、好きですね。売<笑>店コーナー見るだけで、なんかいい気にさせ て, もらってる感じですね。い好値段はね、全然オープンですよね。そうですね、うん、これもいいね、これなんかね、すごいな。ここいただ、あのシャリのね、こ、うん、ういう感じはあれなんですかね。なんていうか。山の日、ね、向きっぽいですね。<笑> え古いですよねもうね。 えっと、秋山さ ん, 秋山さん、はい、おはようございます、えー、っと小林邦夫先生ってころそうですすめそうで す, す, すあれば私はここにこうっと取りそろえてもらいますけれども、はいまあ、中品から大品まで幅広く扱っておりますので、まあ、全部おすすめの商品です、ね。全部お す, すめ、はいいはい、品まずチェック 大大大品品。品っていう大品品ですね。すすね<笑>呼び方はねよくわかるんで、大、はい、品ですね。そうそうつまらないことに、ね、大品ね。はい いいいいいいいでででででですすすすすすかここここれれれは普通のです普通ののねね、いですはい、いいですねねね曲ががこい肌が肌肌、えー、になって、はいはい、硬いやつもも、ねね、少し小ぶりであるんです、ね、ご山木です、ねえー、自然から取った心拍ですね。えーね こやっぱ自然の心拍ですた。こうなんて言うんだろうイチョウの葉っぱみたいにこうなるんですよね。こう はいはいはいはい、ちょうどこう形がイチョウの葉っぱに似てますよねこれもやっぱり自然の芯末の特徴になりますねあそれもまあ一つの目安として、こういう特徴も 出, 出ると、ねはいはい、はい。これもそうなんですかね、山の感じなんですか ね, すね畑だとねなかなかこういうの、はい、出ないですもんねあこうありいうものがさせていただきますかそれは御用馬ですよね、はい、すごいですね値、ね、上がりの持ちいみの出るものですね章 が,、ね、がいいですね ナス 系,、ね、系ですかはい色が濃くて葉っぱが短 い, っていはいはいはいはいはい、うんね、お, お手頃価格でうま、えーはいっすかね多分ねあの早物勝ちだと思います、はい、<笑>そう。なんか1個ねあの買って帰りたいっていう人はこう私こそ住んです、ね、いらっしゃいますからね国運、ねまあ、店の売店っていうのは幅広い方がこう、うん、来られるので、うんうんうんね、お手頃なものから、まあ、高級品まで広く扱ってますんでまあ まあ、困ったらここ来てそうですね、来ていただいて選んでいただければなるほど、はい、相談してもいいんですよねあもちろん相談し何でもお気軽にお手合わせください<笑>、はいれねえー、小林邦夫先生のそうお嬢様のそう次女次女ですよねはい、はい、小林邦夫先生の次女お弟子さんに入られてるときに、えー、で結ばれちゃったんです 山梨でやってまますすりねあ29歳のと時に ね, ね, ね、史上最年少で内閣総理大臣していただきまして、お, そいいお値段を大ごとにうう、ね、あのお安く出してますので、はい、ぜひともお待ちしておりがとうございます。 いつもこれ出されてますか？え？ここで出されてますか？いつも？ええー。十年ブルックリンで。あ、そうなんで す, かですよね。なんかあんまりいつもはこれ二階のね、ええー。中でやんだけど、オークションをやるもんで、ああ。うん。で今こっち、あ、そう、ね。だから本当 は, こは、これはほれ雨降ったり雪が降ってるって大変だもん ね, ね。そうですよねです。あの他の音、全然違うじゃないですか。うこういうの欲しがってる人いっぱいいるんですよね。いるんです。わかります。ダルマ。可愛 い, い。可愛 い, い。あ、可愛 い, い。 ここれれも飾るときにこれこれもさんかななわ い, いなそうです、ね、大好物ですすすね物やげ山椒。 山マさんのものをたくさん持っかヤマシは、これ、ええ、昔友達だったんですよヤマシュウで、はい、彼に結構たくさん作ってもらったんですよあぁすご い, すごい、うん、お金もたくさん使ったんですけどいくらいですか<笑>いや、これは昔の値段だから今これね、三倍か四倍ぐらいですよすごいヤマシュウね、一番小さいのがこれそれ、ええ、これ うん。ああ、すごい。すごくいいでしょ。あ、はい、何人の柄が書いたんですか。金面。金の面だとか、龍は得意だったんですよ。わ、ね、か, か, からない。なんか。こ, この大きさです。あ、値段書いてない。十分の一と書いてある。二人の目が光っております。値段が。あ、んああるんですよ。すごく。これで見えるかな。<笑>これで見たらいい。<笑> ちょっと自分でやって。十二支これ。ああこっちも。これ山種です。これもそうなんです、ね。かこれも山種。本当だ。さ、うんやりますから。二千七年これ一個値段違うんですか。いやいやこれ全部でこれ。まとめて。うん、竹でできてるこうは、う<笑>。かなりの。うん、ええー、竹なんですか。これ竹。 江江戸時代、うん、江戸時時代代のってこここここににあるんですがだととかか、ねここうんうん、れもそうでですす董董品品だ、うん、本当に、はい、ですねンンって私これ董董<笑><笑>じゃあ、すいません、これはここのダルマれそれをはね。はい はいはい、うん、だからセ、セットでも、うん、いいんだけど、そうすると、これ割れたくなるから、かえて全部ね。うん、もしか、買われたら、それの方が面白いですよ、招き猫だとかさ。はい、招き猫と。ああ、びっくり。といくらになるかそからない う, んう、これ面白いでしょ今、ちょっと横になっちゃってるけど。そうですか。こ、う、れ、ん、面白いです。はい、これ、<笑>個人的には、この、アンサーいいですよ。ここにも出ていくとか。そうな、んうん、この、うんうん こんなの持ってる人はあんまりいないと思いま す, いいすこれもいいですねそううこれはこ れ, これタヌキでしょタヌキ可愛 い, いですね<笑>これ京都の作家でもって若原栄書っていう人が作ってやすいですよねおー、うん、私、うん、分かる人は分かってるんだけどここにちゃんとこうサインがあるからうん。これ五十の塔っちゃいちい<笑>これはいい<笑>こ れ, れねこれあそこにわ栄書の箱があるんだけどこれはもうハンコっからサインがね 小さいいいもももんんでで入ららすよっっっとすごかったらもっとか山のたこのまてて う,、ねね、いい う, う, うん <笑>でかいや。小さいんです。すすすす。すおなかごごごい。えー、すごいいいいいいさ、のわー町作れちゃいますね。くくててて。ね、うわー魚もいるれる。もも小ぎっっンマ無限に出出 これ、あんんまりほとんど売ったことなかったこれ動鶴ですよ。<笑> それもう一、ね、匹いませんかここここここここににれれれれれででですすよもそとがが親親子子ね、うん、ああらほうん、うん、う一日いられそうですね。ねー<笑> すごあ、うん、これはねあの、うん、農夫がわらかなんかを積んでこう引っ張ってるやつですよね、うん、こうしてうん。しまさ、ねえーえーえー、さんんんに。ににきょちは。はい い、らっしゃいませ。大休憩です。大休憩。<笑>マイルドも。どうも本<笑>日のおすすめはありますか。おすすめか、難しい問題なんで。梅がいっぱい売れたって聞いちゃいました。<笑>ね、ああ う, ち う, ちのうちの息子です。うちの息 子, の息子です。完<笑><笑>売しちゃってね、ここ全部半分以上梅だったんですけど、ねえー。なんでね、変わってんのはね、やしゃびしゃく。形はともかく、うん、ほら。やびしゃ こういう実がつくんですよ。ああ、へえ。やしゃびしゃくなんて、あんま盆栽にしないので、まだ曲がるしね。結構。やしゃびしゃここにも苗木がある。うん。知らない。あの、キュウイのちっちゃいみたいな。ええ。が、あとは。あこれは花芽が。あると思いますよ、はいうん。好きだから、うん。いきやな。白 い, 花安いです、ね。あの、ね、きやな。ちっちゃい花がいっぱいして。 そうそうそう、雪柳は赤花が結構あって、うん、赤花のね、あるんですよ。この辺が、これも赤ですね。これは赤。だから棒みたいになってらっから一回、花を見た後切らないといけないえ。あ、これ見ると分かる。これなんか。千円ですか。 これねどうにか直してほしいの誰か直せる人がいたら古いんだよねだただどうしていいかわからなくて大野<笑>さんがわからなかったら<笑>これはどうしうあそれが赤そうそうこれが赤でほらピンクでしょところがねこれがね中開くと中は白なんですよなんでつぼみの時が一番真っ赤かわ い, です、ねまあ、可愛いないかなかわいいよねかわいない 一番いいのは川柳水につけて育てられるので水切れの心配がないんです。 あのお皿に水薄く貼って置いとくと、はい、こういうふうにならないから伸びてもこんなもんだから腐もししないですしないいでですす、はい、これが、えー、防災王さんで購入してでかみ込んだやつんで、ねうん、この辺のシリーズです、ね、今週のね土曜日日曜日に上がりますあれいいですあれだからまあまあまあまあまあの出来でそ う,、えー、そうですねここに素材がありますんで あ, あれ見たら欲しくなりますそうですねぜひ勝ちで 先に買っといてね、こんなのってね、もうできそうですもんね。ったね。は、まま、<笑>いめっちゃですね。まだオ野さんで買ってたくさんあるんで、今週いっぱいやりますけど、今度ね、シャリ入っちゃってるしね。も, もうこれはもうね、もう文人風に作っていくんですよね。シャリがあって入れないとですね。そうですよね。でこれグッとね、たんで、でも2000円じゃ安いですよね。新パクめちゃめちゃ安いですよ。安いですね。 だから、中入ってますよ、これ。一平 さ, さん。これはね、ここからねじれてます、ここからこう、ここに繋がってくると思うんで。これは安いと思う、千五百円じゃ、はい、本町ですね私は。はい、このね、赤の雪、赤花の雪柳っていうのがいいなと思って。素材の方を買って、って分で 作, るはい、作ってみたいなと。なるほどはい。がお安いから。 ありがとうございますあれあこれ違うかそれハヤブサハヤブサ入りましただけど、はい、あのちっちゃいのしかなくてこれでまた一年やれば倍に増えるけどねあ、そうか。姫関床っぽいなって思ったんです ね, ね、うん、そうそうそう、ね、これは姫関床と違うんですか姫の関床はハヤブサ姫関床がハヤブサなんですねうん、うん、名前がハヤブサっありましたありました、ね これをね、みんな狙って。ってでも、ね、石菖蒲よりもっと細かいと。そうですね。そうね、ん。かき目っていうのは、ね、なだっけ。三。五分。五分、五分よりも短い。三、短い。とにかく短い。石菖蒲が。そう。ただ培養がめっちゃむずいみたいな。うん。培養っていうか、増やすのも。増やすのはね。らしいです。 最後は、ちょっとバリエーション増えてる、はい、お、これいいじゃないですかそこのテンパイがすごいテンパイこれすご い, い, いそこんところはインチャだただその技術はね、すごいからねこういう状態っあこれすごい、こういね、どうせ 水のここか水水のすごい。あーあくないいいいかこここれはすげー、うん、これはすげー立つようにできてんのかっこいい16万8000円だ いやかっこいいなかなかのものを置かないと<笑>これね。<笑> タタイイガガささんんんんんのののううかかうかち、はい、かかかなななななバチめめででででといいいいいいいいいいいいいすす安ててててたたじここゃゃゃゃだだけけどど落ちちちちちちちににっっっっっっ初はしあるら確行ったらなかったんですよ。<笑>うんうん、ないつもすぐ売れちゃうらしくて<笑> はい占めてるんです、ね、もうめんっいいいないですえ買たたし私うう、ね、はファイったまで、ね。うん<笑> えー、三寸石帳ですね、はやぶさっていうやつ、あ,、はい、あとは蜂がれ 入, れ蜂なんか、うん、入れる蜂を、素敵な蜂をこれに入さささです、ね、あーさにしてきな鉢を。<笑><笑><笑><笑> 初, はは初対面です、ええ、ナイスティミーチューナイスミーチュ ー, ナイスミチュー、ね、<笑>英語がピラピラだった 英, 英, 英語パラパラなだったパラパラビッグボスビッグボスビッグボス俺、スモールボスだからいやいやスモールボスブー<笑> ス, スはどの辺ですかブースはそこよここですよねああちっちゃいのもありますねここはあれですよあこちイガさんタイガさんだこれタイガ、世界の世界のタイガさんこれ世界のタイガタイガさん、タイガさんいらっしゃって いいいいいいい大大ききののののののももも小小ささやられてるんん、ね、んででですすよよねうん、家はが多階棚だかあな木<笑><笑><笑><笑>持ってきました。 ど っ, 持ってきてないかりましたうううか<笑>あ分かりましたもね、またにうん、で, にる時でしたねあうでねここんり<笑>ああああそそすんのじゃあ代わりに何かかっ<笑>何でっかいの買います。でっかい なのものはないんてるんですよ、ね。18万円で す,、うんえー、これですか ね,、うんこれねうん。はい。 これすごい。あ、あででですすすかそそそそれれはははういう、うううもももいいいい、ね、しいい、ね、しまこにてんなっ難ね ああままん、おおおお久ししし、ね、しぶぶりりりですガフテンであ船船、はい、船船ででですすすすすすすすうううててどどたっけどたっけ<笑>最近お会いしてない<笑>最近お会いして<笑><笑>、はいなかか今日ははょすすめめぱいありますよみんな種類もので。 針金を、ね、一年でね、三回も四回も五回もかけたり外したりかけたり外したりしてるから傷になっちゃうから。そうですそうです。なるほよと曲がってるけど、うん、あんまり傷がないっていうのが売りですね。うん、これもそうですね。すすねこのメモ付きをムチムチももムチムチですね。素晴らしい。あの毛吹きもすごい。はちょっといいのを持ってきてますね。うん、ねえ。いいですね。一回分売店出します。あと外の方にも。あそうなんですか。はい。親父がやってます。 さっきの、ね、今日いらっしゃったんです、うん。はいは、いますよそ、うん。そちらの方もよろしくお願いします。<笑><笑>これもすごいやね、あ、これ。安いですよ。うん、胡椒ょうがね。なかなかないですね。ないですよね。綺麗。れ綺にならないんですよね。安<笑>い<笑>。あ、これみたいに<笑>、えー、これ、これ、ね。ええ。 うみたいなのはね、あるけど。そうですね。この。苗木色ね。梅、う、本、ん、木に次ぐんですよね。なかなか挿し木とかできなくて。あ、そうなんですか。ええ、そう、だけど、こういう風うに綺麗な、いわゆる苔順がね、こういうのって珍しいです、ええ。難しいんだ。ええ。そうなんですね。え、昨日。あ、それ、ひ、決めちゃう、それ。決めちゃうかもいですよ、ね。あ、それもいいな。なかなか今ないんだよね。 私は何かおすすめはそうですね今あのー、まあトコダミのもうちょっと少ないんですけど多分、まあ、ミドルオリベのものがちょっと海外でも今人気でしてで、ね、あこれ真ん中にこうやって入ってるんですかそうこれもね手手手そうですそうです手と先佐藤さん佐藤さんの血、うん、みがねこれでそうそうでこういうのが特殊私いっぱい持ってるんですよあ、持ってます、ね、うん。 これもちょっとアクセントでわざと違う色を垂らしてやってで、ねえー、でこれは本当に白い土なんですけども、えー、この織りべをきれいに出すために焼き上がってから土地渋の中に漬け込んで表面を1枚剥がすんですよね。そうするるとななりにに代わ これもね、こう本当は白いんですけど、はいはい、こういうところの発色を良くするために、わざと白い土を黒くなるような渋の中に入 れ, 入れるんですよね。茨城ののもそそうそ う, そうちょっとミ ニ, のミ ニ, のミニの鉢の今<笑> こおいくらですか ね、こういう形で鉢に。 なんだけど裏面を見ると鬼の形相だ、えー、セブこれは常波の作家でビギエさん、はい。ああすご い, す、ね、い, いですねこれは岡田モーセンなんでモーセンさんーちょっと絵のも ここで山水画ではなくて、ねね、あの全体的にちょっと絵を意識した、えーはい、これは美人画だとか風景の、ねはいはいはい、山水とは違った風景そうです、ねね、そ小坂龍神さんって言ってこういう楽観で龍神像で。 でまあ、みんな手作りでこれもちょっと土をあの古めかしさを出すためにちょっと色を本来はこういう土の色なんですけどもわざとこうちょっと色をつけた形でまあこの方 も, もう80歳超えてる人なんですけどもまた仙台ので頑張ってやってきて。 まで使うこの網の良さが分かってもらえるかどうかね。こだわりがあるね。うん、1 8 8 0 0です。細かいのと4、ね。4種類あります。これがこのバックル式でこう外れるので。おえー。これを。こうやって外から締める。そうすると隙間ができないし、取っ手が斜めについているので、古いやつ。へ軽く感じます。 おいくらでしょ1000 円, 円でででですすすすす消費税今日はサービスサーービビススいいいいのありままましたあこれね、これね使、ねいいね、いい使っっってる使ってますてるも売売なんだす。<笑> たいそうですね。うん。これとかこのこれですね。あ、それすごい。お持ち者気の シ, ーシー。そう次だよ。はい。今こういうの作れる人がいないんですって。それで、うん、あんまりいないんですって。あ、ええー。そうなんだ。それいくら？三千円？三千円、うん。でもこれ多分とがないと い, いですね。うん、限定十個しか売ってない。はい。 本当どんな感じになるんですかまさくにさんにいいのがあるんですけどねあれだと指入らない人いるんですよ親指一太いあ、はいあはい、そうそう今言ったんですよ指がね痛くなっちゃうんでこれはいいです、ね、ちょっと大きいんですかこれ は,、うん、こ, れはここは自体が大きいですよねこれうちのオリジナルですこれステンもあるんですかステンはないですね今これにメッキをかけたこのこういうやつは今作ってますこの色のやつね白染みたいなちょっと触らせてもらったらいいですか、はい、これ い, い 指が太い、はいい大大丈夫、はい、大丈夫夫こここここに合わせてていい で,、ね、で, でも大丈夫いっがいっすすから、ね、バリがごししーりる、ね、れねとリなんか加工入ってるんですよね、ここに内側に。ほらなるほど引っかかるるよよ、うになってんですよ中の皮が これ内側に入ってます、内側に書いてあるの。どうするんだ、これ。一辺に、この幅で取れるってことですよね。でね、れでこれ、プライヤー式ですから、枝の太さに合わせて、少しこう、広げられる。広げられるんだ。ん だ, だから、最大このぐらいから、すごいすごいすごい。こうやってちっちゃいの、作ってるテックってやると、はい、ここに、うん。テープカッターみたいなね、ギザバーあるんですよ。これで、皮をこう引っ掛けて、こう、えー、やって触れて。 昔からあるんですけども、なかなか。あるんですかうん、これなんか必要なんですかね。これ皮を、しっめくってくれる。めくってくれる。ここは切れ目を入れるだけだから。で、また手で取る必要はないんですよ。はいはい、はいまあ。でもやっぱりこう道具としては面白いんで、使わないけど、買っていく人は結構いますね。うん、いやな、ないですもんねす。どうやったんですか。ここに、えー。こちらです。はい、じゃあ、こちらです。購入しますはい。 これす肥料、ファイオボな の, の で, た で,、ね、たなんでたのいただきます。はい、4段階かお久しぶりです商品は でいいなって言って村田さんにお願いして。 作った。おーおお、バネ付きね。バネ付き の, やつ付きのあれあれもこれ？あ、これじゃないな、ね。あ、これかな。あ、そんな感じですね。ね使いやすいですこれ。これいい。うん、これですね。ここに引っかかるのそうですね。枝切り。枝切りなんですね。うんうん。これいいんですよ。へーかかいいすごいですね。そう。これだとちょっと大きいんでね。<笑>爪は特製。 あれ？休暇式針金切り。休暇式。七万七千円。おええー。うお、あのー。手磨き。なんか。金文字入りです。光り方違いますよね。はい。光ってます。すすね、<笑>光ってるって<笑>逆です。見ていいですか、はいえー？どの辺がその休暇式の違いなんでしょう。刃先ですね。うん、あの幹に巻いたまり針金を。 あの幹を傷つけないように切れる、この半円形の先端を私の祖父が考案しまして。それで、このタイプが休暇式という名前がついてます。これとあと、サイズが大きいのが。こっちが元祖なんですけどね。なんと、どっか一万八千五百円。 これはあの現在製造してませんので、現品限 り, です品限りです、はい。これはあの針金外し。とまあ小型のやっとこですね。あの枝先の細かい針金とかをかけたり外したり。やっとこ直線なんですか。これはね、あの二種類あります。より細いところに入るのはこっちですね。 あ、そうなんです、ねうん、あの昔聞いたことあります。あプロの方に。でも、あっことこだって、まさくんじゃないですか、うん。じゃないですね。安いやつですね。最初の量販センターで買って。やつも。ぜひ。ですね、<笑>ぜひ。違うか違う。ぜひ。とりあえず、おやつしてますみたいな<笑>。変<笑>な言い方でする<笑><笑>、ね。<笑>秋元さんの。秋元さんのブースですね。下のブース。はい。来ましたお父さんとこですね。お父さんと。 あれ、いいですねー。へ、うんえー。あと、姫ちゃんもいいですね、あれね。うん、あれ、素敵だなへ、うんえー。ね。あれ、いかがですかへ、えー。これも、面白くなりそうです。本当だ。肌吹きになりそうです、えー。これね。珍、え、し、ー、い。すね。珍しい。ですね。こ、ね、れから。 なんかヒメシャラって寄せ植えでひょろっと作る感じだけどこういうのもいいです ね, ねなかなかないんですよねこういう小さいブナとかヒメシャラとか ね, 姫姫しゃらとかねないんですよね素晴らしい。<笑> す素晴らしいです。い ンスキー、はい、ボースーーーのメンバーがここで出会っっったか一、はいねはいはいはい、人なななんんおじさん入てててまますすくく仲良も是非、はい、よろしくお願いします。チの商品おめあれば さいいい黒松松松たくさん持ってきましたたくさん持持っっっててききままししの上がり、はい、持ってきました あ, <笑>あそれも素敵だあそれもすごいですね。なん ーーそうですね。やっぱこの時期なので霜白多めと私が霜白類好きなので、はい、あなるほど。そうなっちゃいます。ね。松、うん、とか新作。豆まつやですね。豆まつやですから。豆、は、ま、い、つやですから。豆まつ屋<笑>でもないしボンスキ ー, で も, <笑>スキーでもない。ボンスキドでもない。ただの通りすがりのおじさんです。そうですありがとうございます小さな気がいいから大好きですか。もうすごい。そうですね。値<笑>、はい、上がりのやつ。 こここれれいいですね、これね。あとは桜。これから桜桜シーズンなので、かいほうこの子としょうですね。 やつたかなうだといますうちににいいいいいいいる子んんでで、えーえー、いいですす本当やつね、えーえー、チェンさの お, お近づきのの<笑>これもも買ってもボンスティドに入れなそ、えー、近づけない。<笑><笑> 近づけないいい、病院に<笑><あの><笑>っま<笑>いいますす、はいはい、ありがとうございますたくさんいろんなところの紹介をしましてですね、はいえー、私は、えー、と買わないつもりでいたんですけども。はいはいえーと なんかね、いつの間にか大量 に, 買、ね、大量に購入しちゃったんで、えー、そうですね、いっぱい、はい、こんな感じで大量に見えないです見えないですけど大量に、私はいろいろ小物たちを買いましたし、小、は、山、い、も買ってみました、ねはいはい。多分まだ買うでしょうね、きっと。とい、ね、<笑><笑>このままこう拭いて、またシドさんとお別れして、はいはいはい、なると思います。はい あ り, ありがとうございます。ぜひお越しください。<笑>楽しいですよですです。はい。ありがとうございました。私はこれを書いて編集すると。はい。頑張ってください。頑張ってください、はいはい。なるべく今日中にあげるように、ねはい、頑張ります。はい。じゃあご飯食べに行きましょう。はい、ご飯食べに行きます、はいはい。はい。ありがとうございました。